皆さん、こんにちは。筑波大学のアルニアです。このビデオがプログラミングチャレンジ大徘徊。テーマが数学問題、シーケンス。では、行きましょう。今回のビデオでは、えっ、ー、と、シーケンスに関係するのプログラミングチャレンジについてお話したい。まあ、一部のプログラミングチャレンジが、えー、とその、まあ、よく知られているあと、まあ、数字のシーケンスの計算に関係があります。 よく、なんか、あの、二つの計算方法に着目されます。一つがヘ ク, ヘクヘントフォーム。ヘクヘントフォームという意味なのかというと、セクエンス F を計算するために、あの、Fn を計算したいときは、なんか Fn、Fn-1、Fn-2、Fn-3 の値を使って、Fn を計算する。つまり、あと、再帰還数で F を計算する。 もちろん、再イ関数で F を計算すると、あのー、コストが高い、が高くなります。なんか N が大きくなるとコストがどんどん高くなりますので、よく、あとサイキカだけじゃなくて動的計画法を使います。もう一つの計算方法は closed form。closed form が、えーとまあ、F のセクエンスに対して、その FN を計算するときに FN-1、FN-2 とかを 使わずに FN だけを計算します。ですね。これはまあ、よく考えて、closed form を分かって、closed form を実装するという形になります。では。まあ、あの、今回のビデオでは、いくつかの有名なシ e n ンスを紹介して、そのシ e n ンスのレクリ e n トフォームと closed form を紹介したと思います。もちろん、あと、 この他には、シークエンスが本当に山ほどがありますので、ここで全てのシークエンスを教えるわけではなくて、ただしいくつかの例を見せると、シークエンスの考え方を皆さんに伝えたいと思います。では、まずとても簡単なシークエンスから始めましょう。トライアング u l ナンバー三角数っていうシークエンスなんですけど、三角数が tn が1から n までの足し算です。例えば t1 は1ですね。で、t2 が1プラス2。 の3ですね C7 が1プラス2プラス3プラス4プラス5プラ ス, ス728ですね。まあ、皆さん、これは見たことあるでしょうリクルレントフォームかね、まあ、こういうの再帰関数で計算ができます。えっと、tn イクアル tn-1 プラス n。まあ、これはね、なんかえっと再帰は1回だけやってるので、えっと、計画法までプログラミングする必要はなく、ただのループで計算することができます。 私は皆さんも知っていると思いますが、このクローズ e d f o r もあります。tn が n×n プラス1割2ですね。これはなんか1回で計算することができます。また、あとこのクローズ e d f o r を使うと、この n が大きくなると tn はどれぐらい大きくなることがお予測することができます。この場合だと n の2乗ですね。tn が n の2乗のサイズとなります。 じゃあもう少し面白いシークエンスに行きましょう。今回は、えっと、フィボナッチ数についてお話しします。まあ、皆さん知っていると思いますが、F、フィボナッチ数の fn が fn-1 プラス fn-2 となります。ですので、f0 が0で f1 が1 で, で、f2 が f0 プラス f1、f3 が f1 プラス f2、f4 が f2 プラス f3。 などなどとかですね。とても有名なシークエンスですね。再起は、まあ、さっき言った通りに、f0 が0で、f1 が1で、で、fn イクアル、fn-1 プラス fn-2。これはね、ループで、あの、実装ができますね。なんかあまり難しくない。で、えっと、ループじゃなくて、再起ですると、まあ、あの、メモ法で、まあ、DP まで、 っていうもなく、まあ、あの、ミモ表が、えっと、保存することが必要です。ですね。まあ、あの、フィボナッチはまだ簡単なんですが、あと、最、えっと、リクレントフォームが、その中にいくつかの、えっと、数字が入っていると、あの、まあ、ミモイゼーションで、えっと、動的計画法が必要なく、必要になりますので、気をつけてください。 あと、フィボナッチフォームのクローズドフィボナッチ数のクローズドフォームはすごい面白いですね。フィボナッチ数のクローズドフォームはこんな感じです。1の5の2乗、二乗<咳>、えっと、ま、二乗根ですね。プラス1プラス5の2乗根割り2の n 乗。プラス1マイナス5の2乗根割り2の N これね、すごい、なんか、これは整数にならないよとかで見ると、まあ考えちゃうんですが、まあ実はこれがちょうど、えっと、フィボナッチ数の、あの、シークエンスになりますので、えっと、えっと、いいフォームとなります。特にね、この数式の、えっと、面白いところはここですよね。1 s q u a r ル r ファイ5割り2が、n が大きければ大きいほど、これはどんどんどんどんどんどん小さくなって、0に近づきます。 これ0に近づくと、あの、まあ、フィボナッチ数が大体ここだけの数字で計算することができます。ですね。だから、なんか、そう、こういうことで、なんか、フィボナッチの近似を計算、簡単に計算することができます。あと、なんかちょっとこれは、ま、動的、えっと、競技プログラムではちょっと関係ないんですが、面白いから、面白いと思ってから共有した方なんですけど、フィボナッチの最後の桁が60、 数字ごとに繰り返します。例えば、F6 が8、F66 が8、F36 が8。これだけじゃなくて、フィボナッチの最後の2桁が、えー、と300数ごとに繰り返します。例えば、66が88、3 6 6が88、666が88ですね。うんまあ これはどうやって、えー、と証明できるのかな、まあ、ちょっと面白いです。で, で、えーと、3桁も最後の4桁もなんかそのペリオドがありますので、ぜひ確認してみてください。まあ、ただし、1500番目の、えー、とフィボナッチスを計算するのはまあ相当大変なんです。じゃあ次はバイノーミュアルですねと。このバイノーミュアルが まあ、そのバイノーミュルの多項式をあの計算するときに、その多項式のパラメータがそのバイノーミュル数となります。ここはね、fn じゃなくて fxy となります。ですね。fkn をよく言いますですね。だから、例えばバイノーミュルの3が a プラス3の3乗。で、この多項式をえっとエクスパンドすると、a の3乗プラス 3a の 3a2 乗。 ×B、3AB2 B3 ププラス 3AB2 乗プラスス、えっと、乗、乗、ね、で、えっと、バイノーメールの 5, 5、あと5乗のバイノーメールが1、5、10、1 5、1。ですので、この C、バイノーメールは C と言いますね。C の NK、例えば C の5の2が C の5の0、1、2、10ですね。C の3の3ですね。C の3の0、1、2、3が1ですね。 この数字はね、よく本当に役に立つので、これは、えっと、この計算方法を覚えておくと、まあ、とても重要です。まず、バイノーメル数字の理解方法が、CNK が、えっと、A か B を N 回を選択して、A が、えっと、K 回を選びたい。A と B の中に A を K 回選びたい。それは、えっと、CNK という意味です。 まあ、例えば、えっ、ー、と、文字列ですね。なんか2分の文字列、0、1の文字列。なんか、その、N 桁の、えっ、ー、と、微分の文字列の中に、えっ、ー、と、1が、K が存在するの文字列はいくつか存在するのか。それはな CNK です。ですね。パスもですね、なんかその、グリードのパスも CNK で計算することができます。だから、なんか、あの、 なんていうその、プログラミングチャレンジで、バイノーミュアルはよく出てきますので、バイノーミュアルになれるとかは、あとおすすめです。で、えっ、ー、と、バイノーミュアルの計算方法も、えっ、ー、と、難しくないですね。まあ、バイノーミュアルの計算方法は、例えば、A が N 回の中に A を K 回を選びたい。そうすると、2つの選択があります。 A が K-1 回を N の中に N-1 の中に A が K-1 を選んでそしてまた A を選ぶまたは A が N-1 回の中で K 回を選んでそして B を選ぶでこの2つを足したいですねだから CNK が CN-1K-1 プラス CN-1 プラス K ですねこれがえっと まあ、あの、再起関数で実装できますが、でも、これはパラメータ2つし、で、この、えっと、この足し算をえっと、2つの詞を足しているので、これはぜひ、えっと、D、えっと、動的計画法で、えっと、計算する必要があります。まあ、こんな感じ。えっと、GP 法はこんな感じになります。皆さん、こういうふうなパスカールの三角ですね。このパスカールの三角は、皆さん見たことある気がしますよね。で、これは2、1プラス、 1プラス1は2。1プラス0が1。1プラス0が1ですね。で、1プラス2が3。これは GP 表ですね。で、えっと、closed form もあります。ねあの CNK の closed form が N の解ける n k の解ける k の解乗。ただし、えっと、この closed form を計算するときは気をつけないといけない。なぜかだと、なんかこの解乗がすごい大きくなります。 もちろん、この解状とこの解状の割り算をかけると、また小さくない、すごい小さくなるけど、例えば、単純に n の解除を計算してしまうと、オーバーフローになってしまいますので、この計算方法はあまり気をつけないといけない。まあ、例えば、えっ、ー、と、この解状のすべてのかの、えっ、ー、と、掛け算の数字を計算して、で、これのもうすべての数字を計算して、でキャンセルしながら、 かけることの方がいいかもしれないです。または、まあ、あの DP 法で計算することの方がいいかもしれない。ただし、この解場をそのままで、えっと、あまり計算しないでください。じゃあ、最後は、えっと、カタルン数を紹介したいですね。カタルン数が、えっとまあ、バイノーメル数からをもう少し工夫したものなんですが、プログラミングチャレンジで横出るシクエンスです。 カタンのアイディアが、えっ、ー、と、この問題で、えっ、ー、と、みんなわかると思います。加工が、N 加工があるときに、その加工の並び替えをいくつかがある。例えば、加工が0のときだと、並び替えいいいと1つしかないですね。加工の1ペアがあると、まあ、その置き方も1つしかない。加工は2ペアがあると、ちょっと面白くなるんですね。 加工、なんか、開け閉め開け閉め。それとも、開け開け閉め閉め。二つの置き方がありま す, ですね。加工3、三ペアがあると、この5つの置き方があります。開け開 け, 開け 閉, め閉め閉め閉め。開け閉め開け閉め閉 め, 閉め。開け開け閉め閉 め, 閉め開け閉めとかですね。で、えーと、加工4ペアがあると14の置き方があって、加工5ペアがあると42。 まあ、14が自分の手で試してみるといいかもしれないです。で、この、これはシークエンスになりま す, すね。このシークエンスがカタラン数です。この加工だけじゃなくて、まあ、このような、なんか、えっと、問題でカタラン数がよく出てきます。で、えっ、ー、と、カタラン数の採域関数が、ちょっと、 工夫が必要です。でも、なんかその加工の問題がよく考えると、その再帰関数の計算方法が分かります。まずは CK を考えましょう。CK が、えっ、ー、と、K、あと加工の、加工の K ペアが持てるシークエンスです。で、CK が空き、き CA、しめ、CB ですね。だから、K が、 a plus b plus 1です。つまり、a があって、b があって、で、その a と b の、えっと、加工を1つ加えます。で、a と b を、えっと、変わりますね。例えば、a が0で、b が k-1。a が1で、b が k-2。a が2で、b が k-3。で、この両方を変えると、 k のすべての組み合わせを分かることができます。で、そう考えると、この、えっと、この数式が出てきます。i が0から n で、えっと ci かける cn マイナス i ですね。それを全部足すと cn プラス1が分かります。で、closed form がこんな感じです。 Cn、カタロン n が1割 n プラス1のバイノーミュアルの 2nn ですね。だからバイノーミュアルで、えー、とカタロン数を計算することができます。でもちろんと、バイノーミュアルを計算する、えー、ときに、まあ、解除を気をつけないといけないですね。で、カタロン数はどこが出てくるかというと、まあ、ポリゴンですね。 ポリゴンを、えっと、三角で分けると、えっと、その分け方があと、まあ、カタラン数で表します。だから、なんかとサイズ5のポリゴンが、えっと、カタランの7での、えっと、三角の割り方法であります。で、えっと、サイズ10のポリゴンがカタランの12の、えっと、分け方があります。ですね。 あとは、えっ、ー、と、nn のグリードですね。n かける n のグリードで、えっ、ー、と、なんていう、ダイアゴナルを、斜めをクロスしない、えっ、ー、と、歩き方もカタロン数ですね。あと、なんか、微分キーの、えっ、ー、と、あと、n、n 頂点の微分キーがいくつかあるのか、それもカタロン数となります。 それこれは多分一番情報の人には一番面白いので、ぜひ試してみてください。例えば、あの5頂点の、えっと、微分、2、えっと、分期構造を作ってみる と,、えっと、ちょうど42を作られますですね。で、えっと、3頂点が、えっとまあ、5つが作ることができます。はい。まあ皆さん、いろいろなシクエンスで遊びながら、 今回の課題を頑張ってください。